名前はソン・リャンハ大変危険な人物です困るな突然だと手加減できないでしょう理解しかねますここまでしてなぜ私に接触してくるのかじゃあこれだけでも答えてくれるソン・リャンハとすでに接触してるんじゃないのシャトー・ノーこの名前をご存知ですか僕らの住む道には 死の花が咲き誇っているだろう教えてよ名前よろしく言っといてくれよお年し前つける時が来たぞ裏切り者ってな初めまして迎えに来たよ孫ン・白。 テレビアニメ「殺し合い」2022年1月放送。